君は輝いてくいつたえてユニクロンの真の目的は封印されていた本体に戻ることではなかったユニクロンはなんとトランスフォーマーの神とも崇められるセイバートロン製のコンピューター ベクターシグマを乗っ取ろうと し, ていたのだしかし全てを見抜いていたベクターシグマはサイバトロンの全艦隊をユニクロンに差し向けるのだった。 これはすごいすごすぎます長いことサイバトロやってっけど全宇宙艦隊が集合したの初めて見たぜ今度は本気ってことですよねああそれだけ恐ろしい敵だってことだガイルダートメンタダじゃおかない ワープのせいでものすごい数の骨が見えるぜそうじゃない本物の大艦隊だこれは見つからないようにおとなしくしてたほうがいいな恐ろしいほどに美しいサイバトロンの宇宙艦隊だこれではさすがのユニクロンもかなわないだろうな朝には聞いてたけどこれがサイバトロンの戦艦隊レクターシグマついにユニクロンと直接対決するつもりか サイバトロンの最後ユニクロンよユニクロンよ聞こえるか私はベクターシグマセイバートロン星を治めるものだおビッグコンボイがトランスフォーマーの神の名を口にしたぞエネルゴンマン が緑色に輝くといつも変になるとは思ってたけどさまさかベクターシグマまで行っちゃうとはさっきの攻撃の影響でビッグコンボイどっかの配線切れちまったんじゃねえのかまさかそんなあれはビッグコンボイのエネルゴンマトリックスとベクターシグマがつながっていてその声を伝えてるんだなじゃあ今までのビッグコンボイのお説教は ビッグコンボイらしくないお説教はぜんぶベクターシグマの声だったんだなあ、はいッとお前なんでそんなこと知ってるんだまあなんていうかタンタンタヌキの知恵袋ってところかな<笑><笑>だって僕はベクターシグマからじきじきに頼まれてお目つけ役として皆さんと一緒に参加したわけで。 でなきゃぺ兵でもない僕がビッグコンボイ部隊に加わることはないんだなとおいなにブツブツ言ってんだよハインダットああなんでもないなんでもないさあみなさんベクターシグマのありがたいお言葉を聞きましょう、うん、ビッグコンボイの口を借りてベクターシグマお前が喋っているのかその通りだユニクロンよ 野望を捨てなさいお前が力を失い眠っている間に宇宙は進化した見るがいいお前と戦ってきた若きサイバトロン戦士たちの輝く瞳を<笑>今やこの宇宙は私の生み出した善なるサイバトロンの力に満ち満ちている悪のユニクロンが宇宙を破壊した グレート・ウォーの時代ではないこの足を宇宙から抹殺する気かいや私は戦いは好まない何人の魂も消すつもりはないユニクお前が全てのアンゴルモアエネルギーを放棄してエネルゴン・マトリックスのみに戻るのならその魂にふさわしい新しい体を作ってあげようもう一度一人のトランスフォーマーとしてやり直す気持ちがあるのなら ご覧なさい。さすがのユニクロンも、ベクターシグマの慈悲深いお言葉を聞いて、泣いてますよ。あなんか、クククって含み笑いが聞こえますけど。え<笑><笑><笑><笑>この野郎、笑ってやがるぜ。わしに人生をやり直せというのか。す<笑>べてを白紙に戻してやり直すのは、ベクターシグマ、お前の方だ。 仕方がありませんグレートコンボイたちユニクロンの魂をこの宇宙から消し去りなさい<笑>私は今ベクターシグマの言葉をこちらはグレートコンボイビッグコンボイ部隊の職あとは我々に任せて君たちはこの区域から避難しなさいいよいよ始まるか見物するならここが特等席なんだけどな冗談じゃありませんこんなところにいたらユニクロンと一緒に宇宙の木クなんだ ますよナビ、ガンホーを動かせるかはい、なんとか雑魚はどいてろ。ここは地獄の戦場になる。敵とはいえ上に立つ奴は違うな。潔く覚悟を決めたか。<笑>覚悟を決めるのはお前たちの方だ。全宇宙艦隊を倒したら、ついでにお前たちも決してやる。<笑>冗談きついぜ。 おめえ一人でサイバトロン艦隊に勝つ機会や。さすがに開いた口が塞がらなくなったぜ。まさかいよいよ始まるか。どっちが勝つと思う。私サイバトロン艦隊だと思う。そんなこと決まってるだろう。奇跡でも起きない限り、ユニクロンに勝ち目はない。 まわれわれがユニクロン様に代わりサイバトロン艦隊よ余計なことをするなお前たちは引っ込んでいろわしは逃げも隠れもしないさあどこからでもかかってくるがいい全回に次ぐエネルギー法重点開始 目標は前方、ガルバトロンのエネルギー体を取るユニクロンだ。 エトロンお前たちの信じる正義の正義なる者たちの力とやらを見せてもらおうか全艦エネルギー砲重点マキシマム全艦エネルギー砲発射 といってもこんな攻撃を受けたら、エネルギー体はバラバラになってしまうんだな。<笑><笑> いや、逆にエネルギーを吸収して巨大化しているどうしたここまでかフフフフフそれではこちらの番だ 死に死にのだまさかたった一個のエネルギー体に宇宙最強のサイバトロン艦隊が全滅させられるなどとこれはこれは悪夢だ<笑>宇宙に正義も悪もないあるのは力のみフ<笑> あんな奴に取り入ろうとしていたのか奴に味方なんていらないんだ一人で宇宙を支配するつもりで。やはり我々がお仕えするのはマグマトロン様ただ一人一体どうなるの早くユニクロンから遠くへワープするのよいやまだだこの戦いの結末を見届けねば何言ってんのどうせ見てるだけじゃないのよこの戦いはサイバトロンとデストロンのいや宇宙の未来を決する戦いなのだちょっと何すんのよ ままままささささかか、か、かそんな、宇宙一の艦隊があっという間にやられちゃってあとどう戦えばいいんです私たちが戦うしかないでしょう勝てるかどうか分かりませんが今がチャンスなんだなってお前大丈夫かハイラットあまりのショックでここらの海戦がショートししまったんじゃねえだろうな大丈夫なんだな今のユニクロンはエネルギー体なんだな ということは、今の戦いでエネルギーを使って、弱ってるはずなんだな え, えスンピユニクロンはどこだあれユニクロンは、まっすぐセイバートロン船へ向かってますってことは…ビビってる場合かあいつ一気にベクター・シグマを乗っ取る気だナビエンジンフルパワーだでも、機体が持つかどうか分かりません各部の損傷がひどいんです構わんたとえガンホーが壊れようとも飛ぶんだもう地上には戦闘員はいない 今、ベクター・シグマを守れるのは我々しかいないのだみんなやりましょう了解副官殿副官は今俺だろどっちでもいいです今の副官殿行くぞ、はい さすがわしもサイバトロンの全艦隊を相手にしてほとんどのエネルギーを使い果たしてしまったベクターシグマはあの地下か一刻も早くベクターシグマを乗っ取らなければエネルギー体でいることも難しい、うん 修理の仕様もありませんね今まで、本当によく働いてくれましたよね卒業モードになんのは、ユニクロを倒してからにしようぜそういうことなんだな音楽、変身ブラック、変身バッハキック、変身 ブルミサイルドッキリがドレイクワンかコラダバトルモード<笑>どうです<笑>まだですそれどころかユニクロのやつなんか元気になってますよそんなうあ ブレイクバスターモード頼むぜ、ロンドラックはい<笑>なんだかまた嫌なムードになってきたぜでも、エネルギーを使い果たしたユニクロンなら、我々にでも倒せるはずでしょうちょい待ちなんだかユニクロンは、失った分のエネルギーを僕たちから吸い取ってるみたいなんだな だとしたらエネルギー系の武器は使えないってことじゃないかそういうことになるかもねじゃあどうすればいいんですここは私に任せてほしいビッグコンボイでもビッグキャノンも決め手にはならないんですようん私に考えがあるビッグコンボイビーストモード戦闘モードからビーストモードに戻るとはどういうつもりだ 我々がなぜビーストモードになるのかわからないのか何それはトランスフォーマーもまた宇宙の一部だからだすべての原点は自然の力野生のパワーをいまいちとわが物にせんがためだマンモスダイナマイトフルパワーマンモスダイナマイトマンモスダイナマイトは超振動波で敵を分子レベルで破壊するビッグコンボイの幻の技である同時にそれは ビッグコンボイ自身もバラバラになってしまうかもしれない捨て身技とも言えるのだこれは超振動波でお前の魂まで分解してやる体が体がたとえこの体が分解しても構わないわこのまま宇宙から消滅してしまうのかああ 我々に何かお手伝いできることはブレントロンよくぞ現れた早速お前たちのエネルギーをもらうとしようと<ス><ス>レントロンがガルバトロンに吸収されちゃったんだなそのエネルギーで復活しようっていう気ですね<ス><ス><ス>ん アンガルムアファイアー。ビッグコンボイ。ビッグコンボイ変身。私は大丈夫だ。それよりもガルバトロンを一歩たりともベクターシグマに近づけてはならない。ガルバトロントランスフォー。 あのきめいりじゃないんだな。はあ クターシグマよどこにいるベクター・シグマよベクター・シグマついにやってきましたねユニクルこのセーバートのセをもらうぞたとえ私の星を奪えたとしてもサイバトンの正義の心までは奪えませんよ正義の心だとまだ守るし士が見つくか ベクターシシグマののンボル、光の塔が消えてるまさかベクターシグマが死んだのかトランスフォーマーの神が死ぬなんてそんなユニクロに乗っ取られたんじゃそんなことがあるはずないんだなベクターシグマ偉大な指導者よ私の声が聞こえるなら答えてくださいベクターシグマベクターシグマベクターシグマご無事だったんですね 我はベクター・シグマ宇宙最高のコンピューターにしてトランスフォーマーの神である<笑>我は今ここに新たなる魂と一つになり生まれ変わるベクター・シグマ・ユニクロンとして何ベクター・シグマはユニクロンの頭脳と魂となりこのセーバートロン星そのものがユニクロンの肉体となる おい、よせよ我は神なり今より宇宙の破壊神とならんベクター・シグマが我々の究極の敵となるなんてユニクロンはついにトランスフォーマーの神たるベクター・シグマを征服してしまったビッグコンボイ達は自分たちを作った神を相手に戦えるのか 信 じ, られねえ信じたくもねえユニクロにベッターシグマの体が乗っ取られちゃうなんて残されたのは俺たちだけだどうすればどうすればいいんだ超生命体トランスフォーマービーストウォーズネオ第34話最後の戦いを お, お楽しみに一世一代命を懸けた戦いだ燃え尽きてやるぜあれ最後までマジですねブレイクふざけてる余裕なんてねえ